ブラックに対する偏見というのは昔から少なからずあったんだけども、童話対策事業が始まった1969年から、ブラックが組織犯罪暴力団の温床となり、偏見が自己補強されてしまうという現象が起きました。ただこれはいつまでも続くものではありません。そのあたりをラムザイヤ先生が犯罪の統計推移から見ています。 例えばね、このデータからわかる通り、1970年代、80年代というのはもう、日本はね、犯罪が多かったです。特に、1980年代、大阪でね、顕著に、脅迫、強迫の摘発件数が多いんですね。で、それがね、どんどん減ってます。ここで減っていくのは、やっぱりね、暴力団対策法ができたからですね、この辺りに。 そして、1990年代に行くにつれて減っていくわけです。ところがね、2001年、2002年、このあたりに2000年代初頭にまた増えてる時期があるんです。で、これについてラムザイヤーさんはどんな指摘をしてるかっていうと、この時に今まで見逃してた童話関係の犯罪を警察が取り締まったということです。では、2000年代初頭、何があったか。 ラムダイヤー先生は具体的に一つ一つ事件を挙げてます。まず、浅田光る、判断の事件。これこのチャンネル見てる人ならもうね、知ってる人が多いと思います。有名な事件です。お肉屋さん絡みの補助金詐欺ですね。知らない人はググってみてください。それが2004年。そして2005年、大阪府同和建設協会の増援業者の 入札の不正事件。この頃ね、こういう童話関係のね、不正入札なんかは摘発されてます。そして2006年にはね、足原病院事件。これね、解放同盟の軽官機を掲げた病院が大阪の足原橋駅の近くにあったんだけども、もう税金使ってね、もう無茶苦茶やってたんですね。ついにこの病院、破綻してしまいます。そして同じ土地に大阪府の八尾市で、 解放同盟の安中支部長が逮捕されます。容疑は恐喝ですね。なんかね、あの、公共事業なんかに介入して、受注に成功した企業からお金を巻き上げてたんですね。えっ、ー、とね、よくね、人権は金になるっていうね、テロップとともに、なんかヤクザ風のおっちゃんが映ってる、なんかテレビのキャプチャーがあるけども、まああれです。これ、まあ地元では丸尾辞典って言われてますね。捕まったのが丸尾勇だからです。 そしてこれも同じ頃ですね、2006年前後に京都市の職員が覚醒剤、コカイン、シンナー、暴力行為、そういうハレンチな罪で、どんどん逮捕されるっていうことがありました。 全部で70人ぐらい処分されて、逮捕されたのもね、30人ぐらいって言われてますね。それもね、もう過去からの積み重ねでね、もう1996年からずっとそういうことが繰り返されて、まあこの時にようやくそういうものがね、もう タブーじゃなくなったというか、ま、いろいろね、政権の意向もあったんだろうけども、明るみになって、で、ついにはね、え、京都市の市長が、背景にね、童話雇用というもので、その童話対策で、いい加減な採用してたっていうふうにね、認めてしまったんですね。で、余談なんだけど、この時はね、なんかね、京都じゃ、あの、市役所の売店でシャブ売ってるなんていうことは、もう、まことしやかに噂されてましたにゃ。そしてこれも2006年、奈良市のね、 えー、ブラク解放同盟の古市支部長。これ、は奈良市の職員だったんだけど、5年半の間に8日間しか勤務してないのに、満額給料をもらってた。うん、もう、あの、蹴りを使って休んでたんですね。で、この人がね、もう白いポルシェに乗ってたから、えー、しかもね、中川って人だったから、ポルシェ中川事件というふうにね、知られてます。これもラムザイヤ先生が出てます。で、これはもうその、不正受給だけじゃなくて、やっぱ、 金殺とか死の公共工事にも絡んで、それで恐喝でも捕まってるんですね。そして2006年にあった童話関係の犯罪で一番大きなもの、アスカ会事件ですね。これラムザイー先生も一番大きく取り上げてます。小西国彦が、 大阪市から市営の駐車場の運営を委託されて、本来だったらね、ちゃんとこの収益があったら大阪市に入れないといけないのに、それを過小申告して自分の懐に入れて、で、100億円ぐらい稼いだっていうやつですね。 で、もう詳細にラムザイヤー先生書いてますね。えー、童話住宅をまた貸しするわ。さらに、自分のマンションに愛人を住まわせて、運転手付きの臨海に乗って、まあ、夜な夜なナイトクラブで合流して、で、娘にベンツを買って、で、さらには、まあ、注目すべきこととしては、山口組4代目の竹中正久が射殺されたとき、 その現場のマンションは、あの、小西邦彦が持ってたものなんですね。もうこれでね、もう暴 力, 暴力団との関係がもう本当に明らさまなんですね。さて、これね、2006年にこれだけ犯罪が続発したっていうのはどういうことかっていうと、それはもう皆さん、もう思うし、ラムザイア先生も思ってることなんだけども、特に小西邦彦について、これは警察が見せしめにしたと。 でも、ま、他の事件もそうだと思います。そんな偶然この年に重なるなんてことないわけで、当然それはトップというか、ま、国の意向があって、それで警察が見せしめにして、この時期に集中して取り締まったというのは、それは明らかです。ラムザイアロムの中では触れてないんだけども、実際ね、この時期ってね、同和関係の脱税の摘発が、もう顕著に多かったりします。明らかに何か捜査当局の意図っていうのは、この時期にあるわけです。 えー、このね、2006年の直前、2003年に童話事業の終了というのがあったわけだけども、まあ、これでね、えー、ブラックから犯罪がかなり排除されていくんですね。まあ、ラムザイヤーさんが一番言いたかったのはそこです。この時期に取り締まりが行われて、ブラックから組織犯罪がかなり排除されたということです。ここは大事なんです。では、なぜブラックが、 暴力団、組織犯罪の温床になったか、これについて、童話事業がブラックの若年層が暴力団に入る動機を作った、ということをラムダイヤーさんは言ってます。で、その具体的なその動機というものについて、ラムダイヤー先生は5つ具体的に挙げてます。1つ目は、建設関係ですね。えー、童話対策の箱物を作れば、 当然、土剣屋にお金が流れます。で15兆円のね、童話事業の予算のうち、かなりの部分がこの建設関係に投入されてるんですね。で、ラブダイヤー先生、具体的な団体名が出げてます。大阪府童話建設協会。えこれは解放同盟系の企業の組合ですね。そこに入ってと優先的に。 受注ができるわけです。で、当然それはね、そこにマージンというものが発生して、本来だったら部落の企業にね、優先発注するっていう趣旨なんだけども、まあとにかく一般の企業でもお金を払えば、そういう。 お仲間になれるということで、それで解放同盟関係者が相当な利益を上げたっていうわけですね。うんこういう言い方すると解放同盟自体が犯罪組織みたいに聞こえちゃうけど、でも論文全体を通すとラムザイヤー先生はそういうふうに認識してる節があります。 そしてね、ラムザイー先生、こんなことも書いてるんですね。えー、山市戦争というのはね、1980年代にあったんだけども、これもね、実は童話対策事業からの巨額な収益配分をめぐる争いだった、ということを書いてます。二つ目は土地転がしですね。具体的な事件としては、 北九州土地転がし事件というのがありますね。このチャンネルの視聴者の人だったら知ってる人多いと思います。知らない人はググってみてください。えー、つまりね、童話対策の施設を作るにあたって当然その土地が必要なので、まあ事前にね、土地を買っといて、それを行政に高値で売りつけて儲けたっていう人がいるわけです。まあこれはね、北九州の例が有名なんだけども、実はそういうの全国で、あちこちであったんですね。 三つ目は、達税ですね。 7項目の確認事項っていうのがあります。ラムザイヤー先生よく調べてますね。しっかりそのこと書いてます。解放同盟系の企業組合からの申告については無条件で税務署は受け入れる。そして同和関係の事業には課税しないという密約が解放同盟と税務当局の間でなされたんですね。で、これは当然ね法的根拠なくて違法なんだけども税務署は受け入れてた。ただあまりやりすぎると 東京パブコ事件というのがあって、えー、摘発されてしまう例もあったということをラムザイヤ先生が書いてます。で、これがね、どれだけその犯罪組織、元い解放同盟に利益をもたらしたかっていうと、だって税金がね、圧縮されるわけだから、当然そのお仲間に入りたいですよね、企業は。だから、そのお仲間に入った企業から税金が浮いた見返りとしてお金を受け、 取ってたっていうことですね。それは小西さんなんかもそういうことをやってた。で、ここはね、ちょっと論文の外の話になるんだけども、まあ実際これ今でも続いてお金を受け取ってる人はいるみたいですね。4番目が恐喝。これは端的に言えばエセ童話行為です。ヤクザが適当な童話団体をでっち上げて、まあ差別だって企業を脅してお金を取るという行為です。 これね、宮崎学部のコメントとして、1980年代半ばがこのエセド話のピークでえ、暴力団にとってはね、この部落を使った恐喝っていうのは覚醒剤売るより儲かったっていうんですね。で1989年に法務省がね、調査をしてるんだけども、なんとね、17.5% の企業がエセド話行為にあったことがあるっていうんですね。で、特に一番激しかったのが、やっぱり大阪、 近辺ですね。そして五つ目が地方自治体が提供するまあ利権ですね。例えば、京都なんかで問題になった優先雇用、そして住宅関係ですね。えー、住宅の建設のための助成だとか、あるいはその非常に安い公営住宅ですね。こういったものでも部落に対してお金がばらまかれたということです。 童話事情について5つの利点について説明しましたが、これが何をもたらすかというと、一つは恨みです。一部の人が優遇されている。そしてそのために税金が浪費されている。当然、ブラ民に対して敵意が起きます。で、憤慨する人もいます。さらにそれに加えて暴力団が関係した事件が起こるので、ブラ民に対するネガティブなイメージが再生産され、拡大されていったというわけです。 もう一つは、ブラックの中で若い人の教育に悪い影響を与えた。こうやって童話授業で簡単に儲けられるというふうになると、真面目に働かずに犯罪組織に入ろうという、そういう動機が生まれてしまう。そして、京都なんかで問題になったみたいに、優先雇用があると、もう大学に進学して一生懸命勉強するというのは、馬鹿らしいということになってしまうわけです。だから、もう安易にね、 え、強せずに、役所の現業職なんかに入る人が増える一方で、本当にね、才能のある人はもう部落から離れていってしまうということになってしまったわけです。さて、ダムザイヤ先生はね、仮にもね、学者ですから、ただ自分の意見を一方的に言ってしまいじゃなくて、ちゃんとね、データからそれを裏付けようとしました。そのために使ったのがパネルデータ分析です。パネルデータっていうのは、 何かね、統計的な情報をこう時系列で並べたものなんだそうです。ラムザイー先生は、パネルデータ分析に差分の差分法というのを組み合わせてます。差分の差分法というのは、 何かある政策なり措置が行われた場合に、その措置が具体的にどのように影響をもたらしたかというのを研究するための手法です。差分の差分法の有名な実例としては、最低賃金の引き上げの研究というのがあります。ある時アメリカのニュージャージーで最低賃金が引き上げられた。そこで最低賃金を引き上げなかったペンシルベニアとの雇用統計の比較をするんですね。 まず、ニュージャージーが最低賃金を上げる前の失業率を取ってみるわけですね。で、最低賃金を上げた後の失業率を取ってみるわけです。で、当然雇用統計って時間とともに変化するので、ニュージャージーでもペンシルベニアでも違う時期の数値を引き算すれば、当然差が出てくるわけです。で、まずこれで一つ差分が出ますね。 で、さらに、このニュージャージーとペンシルベニアの差分をさらに刻んします。だから、差分の差分なわけです。すると、その結果出てくる数値というのは、ニュージャージーに関しては、最低賃金を上げてるわけだから、最低賃金を上げた効果というものが結果として出てくるはずです。でちなみに、この研究では、ほとんど差がなかったんですね。つまり、最低賃金を上げても、失業率というのは、 変わらなかったと。ただ、その代わり、なんか労働生産性が上がったというような研究が出てて、あ、これは非常にわかりやすいということで、それで有名な研究なわけです。では、ラムザイア先生がこの差分の差分法を童話事業にどう適用したのかというと、先生が注目したのは人口移動と、あとは地下です地面の価格。 それがブラックミンの多い地域とそうでない地域。まあこれは言い換えればブラックミンの多いところは童話事業が盛んだったはずです。二つの地域で差分の差分を取れば、童話事業の影響で人の移動や地下の上昇はどうなってるかということがわかるわけです。 まあ人口動態とかね、あとは地下というものは、これは別に普通に公表されてるデータが使えるわけです。具体的には eStat っていうサイトがあって、そこにね、政府のいろんな統計が集めてあります。これは堂々と手に入れられるものです。問題はブラック民がどれだけ多いとかね、どこで童話事業が盛んだっていうことですね。まあそこでラムザイー先生が使ったのが全国ブラック調査なわけです。 で、さらには、あの、解放同盟の支部一覧っていうのを使ってますよね。これ、あの、解放同盟が活発な場所はわかりますからね。うん、この校舎の二つについては、まあ、言ってみれば、まあ、そのね、公式にというよりは、まあ、非公式な方法でラムザイヤー先生が手に入れたわけです。その結果、何がわかったかというと、童話対策事業が終わってから、部落から人が離れていっている。 そして一方、ブラックの地価が上がってるとラムダイー先生は主張してるんですね、うん。この結果をどう解釈するか。これは童話対策事業が終わったことで、才覚のあるブラック民がブラクから離れて一般社会へと溶け込んでいった。そしてブラックの地価が上がったということは、ブラックから 犯罪組織が離れて、部落は魅力的なものになっていたということなんですね。さて皆さんこれ、信じますか信じませんかでもラムザイヤー線は確かにね数値から優位にそういうものが見れると言っています。まあ大都市圏の部落を訪れると、うん、そうかなと思うかもしれません。 ぜひね、あの、ミミね、正直ね、統計は実はそんなに、詳しくないんです。だからね、ぜひね、こう、学識のある人、このラムザイヤー先生の論文、一番最後のね、数値を分析してる部分も、ぜひ読んでみて、この、研究をしていただきたいと思いますにゃ。ミミのツイッターがありますにゃ。概要欄にリンクがあるから、ぜひフォローしてくださいにゃ。ハッカーミミ、漫画も公開してますにゃ。うん、ミミが AI を作って、 国際的陰謀に巻き込まれますにゃ。もし、いいねが3桁にあったら続きが読めますにゃ。リミの YouTube チャンネルもよろしくにゃ。